やはり文化と価値観を共有なんてできないことがはっきりとわかりました。どうも、政治いろいろの学部です。在韓日本大使館の相馬公使の的確な発言に対し、何やら捜査をするとのことですね。中央日報の記事からの引用です。 ムンジェイン大統領の外交的取り組みを性的な行為に寄与した在韓日本大使館の相馬広久総括講師に対する告発事件がソウル警察庁に配当された。外交官の面積特権で違惑が認められると言っても、控訴提起は難しいように見えるが、警察は告発があったため、まず捜査部署を配当した。 28日、警察によると、警察庁国家捜査本部は、ある市民団体が、相馬総括講師を侮辱及び名誉毀損の疑いで告発した事件を最近、ソウル警察庁反腐敗公共犯罪捜査隊に配当した。相馬総括講師は15日、あるメディアとのご参加で、韓日関係をテーマに会話を交わしていたところ、 文大統領がマスターベーション、自慰行為をしていると話した事実が知らされて論議を読んだ。相星孝一在韓日本大使は2日後に報道資料を通じて、対話の途中で報道のような表現を使ったのは事実だが、これは決して文在寅大統領に対する発言ではなく、相馬孝氏が懇談会の相手である記者に、その場で 不適切な発言だったと撤回したという説明を聞いたと釈明した。これを受け、政界で批判の声が上がり、市民団体、赤兵生産連帯は19日、相馬総括講師を侮辱罪及び名誉毀損罪の疑いで国家捜査本部に告発した。この団体は、外交官という者が駐在国の大統領の名前に言及しながら、 マスターベーション、自議行為をしていると公開的に発言したことに対して、無別感を感じるとし、相馬総括講師が面積特権を主張することが明らかだが、大韓民国国民の怒りを敬って告発するとした。とのことです。今回の告発騒動を見ていると、ある事件を思い出しますよね。 2014年4月にセオル号沈没事故という痛ましい出来事がありました。修学旅行で乗船していた高校生多数を含む300名以上の方が亡くなった悲惨な事件でした。この事故の第一報を受けた後、当時大統領だったパククネ氏の所在が7時間ほど不明だったというのがありましたよね。いわゆる空白の7時間ってやつですね。これは パククネ氏の親友であるチェ・スンシル氏や最側近の秘書官らと会議をしていたのではと言われており、少なくとも40分間、チェ・スンシル氏を読んでセウル号の対策を議論したとされていますね。チェ・スンシル氏は後の後半で国政介入を否定していますが、チェ・スンシル氏がこの空白の7時間が国政に深く関与したことを裏付けるものとされていますね。 そしてこの空白の7時間について密会をしていたのではないかと朝鮮日報などのメディアが報道しその記事を引用する形で当時産経新聞ソウル支局長だった加藤達也氏が同志のコラムに書いたところ名誉毀損として韓国検察から贅沢起訴され約8ヶ月にわたって出国金処分を受けたことがありました政治家など公人の行動は公共性が高く 公益を図るという大きな目的からそれを報道し、その内容が真実であれば、たとえ政治家個人の感情を害しても、日本では名誉毀存在は成立しません。また、たとえ虚偽を報道した場合であっても、真実であると誤信したことに相当の理由があったことが認められれば、罪には問われません。公人であれば、一個人の私的な名誉が害されても、報道の自由を 広く認めるのが民主主義国家の司法です。この価値観を韓国という国の公人とマスコミは果たして共有しているのでしょうかあの国の政府要人やマスコミ、さらに市民団体の人たちが安倍前首相に対しては言うにあらず、天皇陛下に対してもどれだけの名誉毀損を繰り返してきたことか相手国の首相や国家元首は下げさんでも、 自分たちがされると刑事告発までして脅迫まがいなことを行う。大使や公使の発言は時代が時代であれば戦争にもつながりかれないので、その立場の方々は言葉に気をつけなければならないと思います。必ずしも公式の場ではなく発言をすぐに訂正したとのことですが、それにしても公的な立場の方が使う言葉としては少々カジュアルすぎたかなと思います。 発言の趣旨そのものは日韓関係をめぐってムン・ジェイン大統領が一人で神経戦をしている様子を表現した言葉でしたが、まあ言い得て妙でしたよね。日本は韓国に対して戦略的放置を行っており、7月20日の中央日報の社説では、相馬公子の発言に対し痛いところを突かれたのか悔しさが滲み出ている論説を書いていますね。一部を引用しますと、 日本政府は最大の懸案である強制徴用、慰安婦問題に対する解決策を韓国政府が先に提示するという態度で一貫した。成果もないのは明らかなのになぜあえて来ようとするのかという本心が数日前に起きた相馬広久中間日本講師の発言ではっきり現れたりもした。とのことです。個人的に多くの日本国民は 今回の相馬公使の発言は、くすっと笑った人は多かったのではないでしょうか。おそらく韓国国民の中にも首を縦に振った人は表には出せないが相当数いたのではと想像します。さて、文大統領はいずれにしてももう終わっています。トランプ・バイデン両大統領からも役立たずとみなされ、兄貴分の習近平主席からも下げまれ、挙句の果てには 愛する金正恩総書記からも見下り犯を突きつけられ、辛い時に慰めてくれると期待した日本からは距離を置かれ、自慰行為をするしかない状況だったのかもしれません。それにしても、相馬公使の発言はタイミングが良く、文大統領は訪日中止の理由にすることができました。偶然とはいえ、当たりに船でしたね。ちなみに外務省は8月1日付で、 相馬公使に帰国を命じたとのことです。相馬公使の発言に対し、韓国の外交部は日本政府に対して相応の措置を速やかに取るよう求めていたようですが、相馬公使は2019年7月の着任から2年が経っているとのことで、更迭ではなく定期の人事移動のようですね。文大統領の訪日を断念させた立役者ですからね。ぜひとも昇進栄転してほしいものですね。